山は限りもなく広く、また深かった。あなたは知っていますか山の向こうにまた山のあることを。山の色の山の姿のさまざまに変わることを。少年の日の冒険の思い出は、紅色の輝きを持って今も。 私の心を揺さぶっています宮下正美これは、高森町の伊豆原で生まれた、教育者で児童文学者の宮下雅美先生が、小学生だった大正の初め頃に、実際に体験した冒険をもとに書かれたお話です。 山を行く歌文太が十二歳弟の宗介が十歳の夏休みの出来事でした文太は東京から帰省した新之助おじさんと天竜川へあ釣りに行った帰りに夕日に真っ赤に染まった山を見ました文太、あの山が鬼面山だ 人間の顔に見えるだろう横に引いた2本の眉その下のカーッと見開いた目あの白い岩は鼻だねでも鼻から下は見えないや黒像山の裏のもっと高い山に登ると顔全体が見えるそうだよおじさんは見たことがあるんですかいや君のお父さんと黒像山までは登ったが それより奥へはいけなかったからね。あれは兄さんと僕がちょうど君と宗介ぐらいの歳だったかな。稲谷には、鬼面山によく似た顔の人物が生まれて、みんなを幸せにするという言い伝えがあるんだ。僕はね、鬼面山に似た顔になりたいと思った。 みんなを幸せにするような立派な人間になりたいと思ってつらい時や苦しい時は鬼面山の顔を思い出して自分を励ましたんだそうちゃんほらあの山人間の顔に見えるだろう鬼面山って言うんだこの間しんのすけおじさんがこんな話をしてくれたんだよ。おじさんから聞いた話をすると ソウスケは目を輝かせました兄ちゃん見たいどんな顔か絶対見たいじゃあ夏休みの間に2人で探検をやってみようでも2人だけで山に登るなんてお父さんもお母さんも許してくれないよだからこっそり登るんだ夕方には帰ってくるんだから心配かけたりしないさねえそうちゃんこれから探検の準備をしようまず水筒だろう 手ぬぐいと手袋がいるねみんな醤油袋に入れていこう山歩きには塩が大切だっていつもお父さんが言ってるようん、そうだね梅干しと氷砂糖も持っていこう他には何がいるんだろう兄ちゃん探検に行くんだから崖を登る浅縄がいるよそれにマッチもいる大なたとナイフも用意しました 胸がワクワクして、その日が待ち遠しくてたまりません。チャンスはすぐにやってきました。高森山と黒像山の間の小高い丘に、共有林の見張りのための山番小屋がありました。山番が回ってくると、朝早く番小屋に登って白旗をあげ、日暮れ時まで番をして、 旗を下ろして持ち帰るのが決まりでした明日は山番だが急な用事で飯田に行かにゃならんさて弱ったな僕も用事がありますしねそうだ兄さん文太と宗介にやらせてみたらどうですかお父さん僕たちにやらせてください 僕たち、山番小屋行ったことがあるから大丈夫だよ。それじゃあ、お前さんたちに頼むとするか。気をつけて行ってくるんだぞ。朝早く、村長さんの家で白旗を受け取って、山道を登り始めると、草を刈っていた作じさんに呼び止められました。おーい、二人でどこへ登るんだお父さんの代わりに山番に行くんだよ。 そうかいそうかい。だん山場にしちゃ大なたまで腰につけて支度がね入りすぎるな。国蔵山にも登るんだろう。僕たち探検するんだ。探検もいいが山は怖えぞ。人の心をとらえて話してくれんようになる。それに国蔵山の後ろのもっさり山は人食い山だ。迷い込んだら大人だって言っちゃった外じゃ出てこられん。 絶対入るんじゃねえぞ。いいな。白旗を目印にして、明かりうちに降りてくるんだぞ。白旗をあげて、山盤小屋の横から黒像山へ続く細い道を登り始めました。つづら折りの道をたどって岩場を抜けると、黒像山の頂上でした。そうちゃん、案外早く着いたね。白旗が見えるよ。鬼面山はどこだろう。 あ、あそこだ顔は大きくなったけど唇から下はまだ隠れたままだもう少し高いところでないと顎までは見えないな兄ちゃんあの山に登ろうよ顔全体が見える山ってきっとあの山だよでも作じいさんが「黒く山の後ろはもっさり山だから絶対入るな」って言っただろう。 すぐそこだし、白旗が見えるから危なくないよ。今度は僕が先頭だ。お昼までにはまだ時間があるから安心だ。そうちゃん、気をつけて登るんだよ。兄ちゃん、ずいぶん登ったけど、ここは黒像山が邪魔して顔が見えないや。もっと高いところへ登ろう。きっと顔全体が見えるところがあるよ。そうだね。 夕方まではたっぷり時間がある。登ってみよう。兄ちゃん、探検だ。二人はお母さんのおにぎりを食べて、また高い峰を目指したのですが、どこまで登っても行き着かず、山がこっちだこっちだと呼びます。二人は夢中で山を登りました。あ、鬼面山が怒ってる。目の前が急に開けて。 夕日に染まった鬼面山が見えましたその顔の凄まじく赤いことぐっと二人をにらみつけ毎一文字に結んだ口が身の程知らずの小僧どもと今にも怒鳴りつけそうでしたじっと見ていると鬼面山はだんだん紫がかってきました兄ちゃんなんだか泣き出しそうな顔になったねそうちゃん大変だ もうすぐ暗くなるよ、さあ、早く帰ろうどうしよう、道が見えなくなった、作じいさんが明るいうちに降りて来いって言ったのに、真っ暗で帰り道がわからない、ここはもっさり山かもしれない。作じいさんの不吉な言葉を思い出して、二人は押しだまりました。そのの夜は岩の間に割れ目を見つけて 寝ることにしました兄ちゃん空が星でいっぱいだ自分の方が明るいぞって競争し合ってるみたいだねそうだねこんなにたくさんの星僕も初めて見たよ空はどこまでも深いんだねほらあれが北斗七星だからあの星が北極星だ僕たちは山に誘われて ずいぶん山奥へ来てしまったようだそうちゃん僕がキメン山の顔の話をしたせいでごめんな朝になればきっと帰り道が見つかるから安心しておやすみ目が覚めるとすがすがしい山の朝でした僕たちこんな高い絶壁のそばにいたんだ兄ちゃん落ちなくてよかったね ゆうべは全然気がつかなかったよ谷川の音が聞こえるねそうちゃんちょっと固くなったけどお母さんのおにぎりをお食べ二人で分けて食べようよお母さん心配してるだろうなそうだねでも元気に帰れば許してくれるよご飯を食べたら谷川へ降りて家に帰ろう。僕たちは探検をしてるんだ勇気を出そうね 二日目も帰り道は見つからず谷川の砂地で枯れ枝や流木を燃やして眠りました朝が来て谷川に沿って下り始めたのですが川は大きな滝になっていて下へは降りられません二人は仕方なく横の林から草地を抜けて小高い山の上に出ました どっちを見ても山ばっかり僕たち同じところをぐるぐる回ってるみたい山に捕まってしまったんだよ谷川からは離れてしまったしどっちへ行けばいいのかわからない木底まがたけが見えれば位置がわかるのにな人間に会いたいな山賊だってかまわない人間の顔が見たいあ今 林の中で黒い影が動いた。誰かいるぞ。人間だ。おい、おい。兄ちゃん、早く行こう。おい、待って。どうして逃げるのあれ、消えちゃった。おい、どこにいるのああ、がっかりだな。確かに見えたんだがな。あ、そうちゃん、あの木を見てごらん。あれ、犬の子だ。 木に登っているぞよし石を投げて落としてやる兄ちゃんどっちが命中させるか競争だやった頭に命中だほら僕だって足に命中したぞそうちゃん犬の子が落ちたぞ追っかけろ追っかけろちびっ子たち待てそうちゃん尻尾を捕まえろ逃がすな兄ちゃんダメだ草むらい入っちゃったよ その時、少し離れた草むらがざわっと揺れてうおーという恐ろしい声がしました。あ、熊だ。そうちゃん逃げろ。早く早く宗介を追う。文太の後ろを熊が追ってきました。その早いこと、早いこと。文太はおたを握りしめて走りました。そうちゃん崖っぷちのあの木に登れ。早く早く登れ。兄ちゃんも早く早く。 うちゃんだけは助けるぞ。クマなんかこの中でやっつけてやる。兄ちゃん、早く早く木へ登って。あー、危ないクマが追いついちゃうよ。あ、助かった。うちゃん、もう大丈夫だぞ。上へ行くから、うちゃんももっと高いところへ登るんだ。その時、ドンと大きな音がして、木がどさっと揺れました。 クマが体ごとぶつかってきたのです。ああ、落っこちる。兄ちゃん、怖いよ。下は、下は、ものすごい絶壁だ。そうちゃん、しっかり捕まってろ。落ちるんじゃないぞ。兄ちゃん、クマが木を登り始めたぞ。危ないぞ。クマがすぐ下だ。ああ、もうだめだ。神様、どうかそうちゃんだけは助けてください。 山へ連れてきた。僕が悪かったんです。兄ちゃん大丈夫？大丈夫？ あ, あ、大丈夫だ。そうちゃん必ず助けるから心配するな。熊なんか追っ払ってやるからな。文太は腰の麻紐をほどくと大鉈を吊るしてビュンビュンと調子を取りながら熊の鼻面めがけてぶっつけました。兄ちゃんやったね。頭に命中だ。 クマが落ちたぞおーい、クマ登ってきたら、また落としてやるぞあれクマのやつ、諦めたのかと思ったら、遠く か, から勢いつけて走ってくるぞこの木にぶつかる木だそうちゃん、捕まってろ振り落とされるなうわ ー, あー怖いよそうちゃん、しっかり捕まってろ振り落とされるんじゃないぞ 繰り返し体をぶつける。熊の攻撃に木がゆさり、ゆさりと揺れ根元が緩んで小石が音を立てて谷底に落ちていきます。傾きかけた木を押し倒すように熊が登り始めました。あー、倒れる倒れる。兄ちゃん怖いよ。そうちゃん、太い枝にしっかり捕まってるよ。 クマが分太のすぐ下の枝まで登ったその時、メリメリーと凄まじい音がして、木が谷に向かってこう描いて倒れました。その標識に母熊は宙に放り出され、黒い大きな塊になってくるくる回りながら谷底へ落ちていったのです。木は根っこを少し残して谷に垂れ下がりました。そうちゃん。 大丈夫かクマは谷へ落ちたぞ。僕は大丈夫だけど、この木は大丈夫かな他人に落ちそうだ。気をつけて、上に登っておいで。ゆっくり、ゆっくりだぞ。宗ケが文太に引っ張られて草地に飛び移った途端に、待っていたように大きな音を立てて、木が谷底へ落ちていきました。よかっったた。ね。危ないところだった、はあ、怖かったね。 クマはどうなったんだろう。あ、ちびっこたちが見ているよ。お母さんがいなくなってかわいそうだ。連れて行こうよ。だめだよ。足手まとうになるだけだろう。今夜も農塾だ。早く安全な場所を見つけないと。さ行こう。山を下りる途中に大きな岩にできた自然のホラーながありました。三日目の夜はそこで泊まることにして、 積んできた野イチゴを食べていると、草むらから子グマたちが出てきました。あ、ちびっこたちだ。さあ、おいで。兄ちゃん、こっちはマリだよ。じゃあ、こっちはちびだ。僕たち、親にはぐれた仲間だね。冒険はまだまだ続いて、四日目は大嵐に会いました。 風に吹き飛ばされて谷に落ちた文太はとっさにつかんだ鉄の棒で命拾いをし遠い昔に修行僧が住んだらしいホラーなを見つけましたその晩はそのホラーなで寝ました次の朝二人は修行僧が使ったらしい道をたどりました兄ちゃん僕たちもういつも迷ってるんだね お母さん、心配してるだろうな。本当に家に帰れるのかな。きっと帰るんだ。昨日の嵐だって、二人で乗り切ったじゃないか。この道だって見つけただろう。そうちゃんが元気がないから、ほら、チビもマリも心配してるよ。谷間を離れ、小さな断崖を越えると、はるか遠くに高い山が見えてきました。目の前の山は、 北に向かってなだらかに下っています。あ、兄ちゃん、向こうに高い山が見えるよ。あれは御岳だと思う。その向こうは北アルプスかな。僕たちずいぶん遠くへ来てしまったようだ。兄ちゃん、熊の声が聞こえない言うべき超えた声のようだ。今朝、崖の上にいたのは川さん熊かな。あんなに深い谷へ落ちたのに、 母さんグマは無事だったんだね。チビたちを追っとつた。んど ド, ドドドドーッと音がして。 上の方から砂の波がものすごい勢いで流れ下ってきました。砂なだれです。二人はあっという間に砂に流されて埋まってしまいました。もがいていた文太の服をくわえて引っ張ったのはチビでした。マリはソウスケを掘り出そうと鼻と前足で砂をかき分けています。文太は必死で砂を掘りました。頭が出て 背中が出てきましたがソ介はぐったりして動きませんソウちゃんソウちゃん目を開けろソウちゃん起きろ返事をしろ う, う、う、うん、うん、兄ちゃん僕どうしたのああよかったソウちゃん大丈夫か僕たち砂ながらに埋まったんだ チビとマリが僕たちを掘り出してくれたんだほら2匹とも砂だらけだろう僕たちはチビとマリに助けられたんだよマリチビありがとうそうちゃん歩けるかいおぶってあげるよ大丈夫だよ兄ちゃん母さんグマが追いついてきたらマリたちとはお別れだろ 僕、少しでも長くマリと一緒にいたいんだ母さんグマが来ないうちに早く行こうしばらく歩いて振り返ると遠くに母グマの姿が見えましたあ母さんグマだすぐに追いつかれるぞそうちゃん走ろうチビマリ母さんのところへ行くんだ兄ちゃんどうしようマリたちがついてきちゃうよこらついてきちゃダメだ 仕方ないそうちゃん逃げよう走れ<笑>ああそこに小屋がある中に人がいるぞ助かったそうちゃん走れ走れあれ兄ちゃん赤い旗が出てるよ何だろう危ないぞ山犬に気をつけろおいおいこっちへ来るんじゃない山犬にやられるぞ 君たち、来るるんじゃゃなな。い。小屋へ近寄るな逃げろー兄ちゃん山犬だって。ああ。林の中から草むらから歯をむき出してうなりながら出てきたのは大きな大きな山犬でしした。た。匹以上もいまます。文太はとっっさに棒を拾って構えましたチビとマリは低くうなって威でした。 そうちゃん、早くきに登れ。山犬め、やっつけてやる。文太とチビは近くの岩に這い上がったのですが、逃げ場を失ったマリは山犬たちの攻撃の的になって悲鳴をあげました。その時です。母熊が山犬の群れをめがけてものすごい勢いで突進してきました。どーんと頭で突き飛ばし、前足で叩きつけて。 思いっきりヤマイヌたちを踏みつけました。ヤマイヌたちはキャンキャン鳴きながら逃げまどっています。母さんグマ、がんれヤマイヌをやっつけろ兄ちゃん、ヤマイヌが逃げ出したぞ母さんグマは強いね甘えるような声をあげて走り寄った子グマたちを優しくなめまして、母グマは岩の上の分ンと、 木の上の宗介を見上げました。そして、ゆっくりと元来た道を帰っていきました。二匹の子グマは、うれしそうに後になり先になり、ついていってしまいました。兄ちゃん、母さんグマが挨拶してたね。そうだね。母さんグマ、助けてくれてありがとう。マリー、チビさようなら。みんな、 元気でな小屋にいたのは、老植物学者と助手の青年でした。二人は文太と宗介の冒険談を熱心に聞いて褒めてくれました。君たちの知恵と勇気と行動力はまったく素晴らしいね。僕たちは山犬に6日も小屋に閉じ込められて、手も足も出なかったのに、 あんな大きな熊を仲間にしてヤマイヌを追っ払ってくれたんですからね二人の勇気には感服しましたこの地図を見てごらんなさい驚いたことに君たちは南のこの辺りからもっさり山を越えてきたんだよ全く興味深い僕の植物研究でももっさり山は非常に興味のある山だからね く素晴らしい。2人はもっさり山を5日間もさまよっていくつもの山や谷を越えて木曽の奈良家たどり着いたことを知ったのです迎えに来たお父さんと村に帰った時大変な心配と迷惑をかけたのに村の人たちは2人が無事だったことを心から喜んで迎えてくれました心配ですっかりやつれたお母さんは 泣いて二人を抱きしめるだけで、言葉が出てきませんでした。勇気を持って進めば、乗り越えられない困難はないんだね。文太、宗介。君たちは素晴らしい冒険をやったんだよ。新之助おじさんはそう言って、二人の背中をポンポンと叩きました。文太と宗介の。 夏休みの大冒険はこうして終わりました。